用意、スタート。あ、ちょ、あ、ちょ、あ、ちょ、あ、マジで。なんで、そんなミスするの、ちょっと。みんなも一緒に三分待ちましょう。そういうことですよ。で、これはね、三分ぴったりみんなとカップラーメンを待つっていう動画です。誰が使うんだっていう<笑>あと、はい、今、意外と三 分, 分のさ、パターン少ない。今、これ、これは三分、これは三 分, 分、次じゃん。 あと2分30秒ですね、うん、ちょっとみんなにちゃんと説明するこの動画の意図はいこの動画は3分間ぴったりの動画を作ることによってお湯入れた瞬間からビッて動画が減っそうそうそ う, そう出して3分間暇じゃんあれそうその3分間を、うん、僕らが楽しんでもらおうかな、うん、っていう動画あと2分13そうそうそう佐々木みんなを楽しませるなんかしに来てへへ<笑> みんなを倒してっかカットできないからなあああそか<笑>お前が今すごい時間食っちゃったから早く切って サ, キッ サ, キッサいやお前お前がいけええー、っ食欲が湧くようなことを言わないとみんながカップラーメンの、うん、豆知識豆知識あの、の がんよう、ちゃんとしえっと、でないだうビッグマックって、<笑>ビッグの<笑>あ、い、えっと、カップラーメンだ。カップラーメンのサンプ うの な, んかあなんかあった伊藤家の食卓ですよねだからわ<笑>かんないけど知らん、ね、伊藤家の食卓で<笑>、うん、カップラーメンをなんだっけなんだっけなんか3分ななんか出そうなんかか分をだからその測らないでも食べれるっていうのがあるんですよだから、うんうん、どうってんの、うん、ちょっとそれは調べら<笑><笑>最悪じゃん調べて調べて今調べて調べてほしいカップラーメンの豆知識え カップラーメン最初のカップラーメンってあの、うん、大阪ですごいあの貧乏なの、うん、じおじいちゃ ん, んが麺が好きだからう。 好きだから、一生麺を食べたいって言っててうん、うん、あのおじいちゃんの一生の体感時間。<笑>